こんにちは、青空です。2007年5月27日、ザート、坂井泉さんは、天国に召されました。昨日、YouTube で、彼女の映像と、バックバンド、一緒にコラボした、ライブ映像が、 配信されました概要欄にリンクを貼っておきますので興味があられる方はぜひご覧になってください私はザードが今でも好きだし彼女の生き方彼女の人間性がとても好きです彼女の作ってきた 曲はたくさんありますけれども全てが作作詞という作品ばかりですでこのように今でも作品集とかこれは本なんですけれどこちらは戦場ライブあの船でねクルーズ船で。 生の酒泉っていうのを初めて皆さんがご覧になるっていう抽選でチケットをもらえた人だけが入れるっていうね貴重なライブの映像が詰まった DVD です亡くなってもう14年ですかねそれでもまだ こうして坂泉の歌声を届けるライブを行っているそしてそれを求めているファンがいるっていうのは他のアーティストと比べたら珍しいんですよね多分こんなに愛される愛され続ける人って いいいなななんじゃないかなザードは1990年に最も活躍した人なんですよね。で子宮頸がんの手術をしてそれから肺がんになってその治療中に突然。 聞かれたんですけれどもそのね神秘性といいますか彼女の人間性のことを知るっていうのはその当時できなかったんですよね。今は YouTube という媒体で初めてその彼女のありのままの喋っている映像とかね この人はほとんどテレビに出ませんでしたからスタジオでレディレコーディングをして夜この夜型なんですよね彼女はね夜にスタジオに入って朝までレコーディングを続けて始発の電車で町田の実家に帰るという町田ですよ町田ってほとんど 神奈川県に近いんですね彼女は神奈川県出身なんですけれども普通ビッグアーティストになるとほとんどね都心に近いところに家を持つんですけどそれをしなかったそして電車で通っていたっていうのがねすごくねその普通であること。 っていうビッグスターなのにもかかわらず普通の人と同じ生活スタイルをとっていたっていうことがやはり特徴なんだろうなと思うんですよねテレビという媒体にほとんど出なかったっていうのはシャイであるっていうことと美しすぎるが故にそこにみんなフューチャーして きれいですねきれいですねって言われることを意味嫌ったんですよね彼女はとっても美しいし肌も綺麗だしスタイルも抜群なんですよもともとグラビアアイドルレースクイーンとかをしていましたからもう本当にねグラマラスなスリムボディで 女性だったらもうこんなふうになりたいなって思うようなものすべて持っていた才能も持っていた優しさぬくもり気遣いすべて持っていたそれでもほとんどメディアに出ることなくずっと作品を続けて撮り続けてきたからこそ 今没後にこうしてファンである私たちの手元に残された記録があるっていうことなんですよね。もしかしたら平成生まれ令和になってからの方だと「ザードって「音楽の教科書で負けないで」っていう曲 あるいは『24時間テレビ』で負けないでがマラソンの時に流れるっていうことで知るっていう人もいるかもしれない。だけれど私にとって坂泉っていう人はそのリアルタイムで一緒に過ごした女の子なんですね。彼女の CD が出るたびにテレビの CM で発売します。 っていうコマーシャルをなあの流されて見ていたその当時はビーズとかバンズとかそういう一世代を築いたアーティストさんが CD が出るたびにテレビでお知らせをするっていうのが主流だったんですねプロモーションビデオで 見たりとかそういうことしかできなかったから生でお話しする彼女の姿を見るのはほんとごく最近というかこの数年で初めて聞くなスタジオでどのような会話をされていたかとかフリートークとか見ることってほとんど機会がなかったんですよね。それを今 その事務所側が出してきてきるんですよねそれを見て「えー、このようにして作品が生まれたんだな」とか「1 4 1 5一句一一にこれちょっとダメだよね」とか自分にダメ出しをする人だったんですね。ススーーツケース2つ持って 自分の書きためた詩をコロコロコロコロ引きずってその町田の実家から都心の渋谷とかのスタジオに通うっていうスタイルをとっていたっていうのは驚きだったんですよね。で私は「青空」というハンドルの名前を使わせてもらってるんですけど酒井泉はね水色が好きだったんですよ。で これはあのラリマーっていう石で私の尊敬している方から譲ってもらったといいますかどうしてもこの石がいいんだそしてこの石じゃないと嫌なんだって言って購入させていただきましたラリマーっていうのはカリブ海で取れる貴重な石そして柔らかいので 傷つきやすすいんですよね彼女の芯の強さと心の優しさを表した石なのかなっていう気もしています。このラリマーのように今も坂井泉はファンの心を癒して励ましてそして励まして。 美しい歌声を聞かしてくれるというけうなアーティストだと思います若い方でねリアルタイムで見れなかった方いらっしゃると思うんですけど是非よかったら動画もいいんですけどこういうふうに25周年のこちら右側にあるの2030周年かな 20… 5周年かなどっちかな忘れちゃったんですけど左側が CD なんですね CD ボックスで右側にあるのが DVD なんですね私はいろいろ持ってるんですけれども坂泉さんのグッズっていうのをねで本ももう一冊あるんですけどちょっとどこ行ったかわからない今朝慌てて書き集めて この動画のためにね持ってきましたけれどもまだまだお家にザードの作品があります是非ね昨日生ライブで放送された演奏会をねご覧になってもらいたいなっていう思いで撮影してみました撮影してみます 非常に美 し, 美しくて人をした声でね彼女のプロ意識彼女の人となりっていうのをねぜひ感じてみてくださいそれ以上言うことないと思うんですよねとっても素敵な人でもう今後こんなアーティスト 出ませんこんなに純粋で芯が強くて美しいアーティストさん歌手出てこないと思います。神秘性の詰まったねこの坂泉の魅力をいっぱい知ってほしい。今でもまだコンサート 会場でで満員御礼ライブが行われています。私もいつかコロナが落ち着いたら参加したいなって思っています。以上です。最後まで見てくださってありがとうございます。